世界陸連を室内ツアーをはじめ室内競技会が各地で開催されている。1月28日に行われた英国マンチェスターでの室内ツアーブロンズの競技会で女子600メートルで東京五リンオレゴン世界選手権800メートル銀メダリストのケイ・ホジキンソン英国が世界歴代最高の1分23秒41で優勝した。 従来の世界最高は04年に王コことやロは、ロシアがマークした1分23秒44。27日にボストン、米国で行われた室内競技会では、男子5000メートルで W ・キンケイド、米国が12分51秒61の室内北米記録を樹立。 男子3000メートルでもワイヌグセが7分28秒24の室内北米記録を更新した。この記録は世界歴代9位に当たる。また、米国アーカンソー州フェイエットビルで28日に開催された室内競技会の女子60メートルでは、東京五輪100メートル6位の A ホップス、米国が室内世界歴代9位タイの6秒98をマーク。 29日に行われたモスクワ、ロシアでの室内競技会では17年ロンドン世界選手権銀メダルのディー・リセンコ、ロシアが今季世界最高の2メートル38をクリアした。26-27 日にテキサス州で行われた室内競技会の男子七種競技ではケーガーランド、米国が6415点の室内世界歴代8位で制している。 この他王室内ツアーでは28日にデュッセルドルフで行われシルバー大会の女子走り幅跳びで東京五輪金メダルで世界選手権に連覇中のエム・ミハンボ、ドイツが6メートル83で勝利。ルーベイ、フランスでのチャレンジ大会では男子棒高跳びでアジア記録保持者でオレゴン世界選手権同メダルのい、e、いオビエナ、フィリピンが5メートル82で勝った。